かゆいとこないですか<笑>ないです。 ピうちゃんも一緒に入っちゃえば。かゆいとかないですか？<笑>ないです。どう気持ち？うん。<笑> いや、明日ね、ほら、うん、t r p のさ、東京レインボープライドのさ、うん、パレード、トラックの上に乗れるじゃん。楽しみだね。あ、そうだね。そう。うん。そうだね。いやーね、なんかその、うん、多分なかなか、そういう機会って本当に普通に暮らしてたらないから、うん、本当に嬉しくて。うん 考え深いんで、ね、うんほんとないよねないこんな機会でうん、うん、で今回はね衣装のさ前、うん、ウェディングモデルやらせてもらったところからさ、うん、限れたじゃん、うん、そうだ ね, ねいや、それもほんとに嬉し い, 嬉しいそうだね、うん、嬉しい ね, ねうん6月にはのさまだ、あまあうん、あのー、イベントにさ、うん、あのーうん 呼ばれてるじゃないうん。うん。具体的な内容はまだ言えないけどさ。でも、うちらがさ、まあ YouTube を今までやってきて、こういう感じでさ、まあパレードのフロートの上に乗れるっていうのもそうだし、ウェディングフォトのね、モデルやらせてもらったりとかさ、また今度イベントに呼んでもらえたりとかさ、なんか嬉しいよね、本当に。そうだね。うん、YouTube、 だけじゃないといとうか、うん、それ以上のことがの方もどんどんできてるのは本当に恵まれてるなって思うし、うん、来た分に関しては先輩に答えられるものでありたいなと思ってるし、うんうん、そうだよね、うん、でもなんかうちらのその YouTube でやってきたことが。うん 間違いじゃなかったんだなっていうのはね、<笑>やっぱ、思うよね。本当に思います、それは。うん。なんか、そうだね、いろんな人がいる中で、うん、なんか自分たちなりに、クリーンな動画を作ってたから<笑>、<笑><笑>うん。どうす る, <笑>どうする<笑>今回のさあ、まだお風呂動画でさ、うん、やっぱり<笑>、<笑> でもさ、なんかうちらのこうい う, さ、うん、なんかもう素の部分っていうの、うん、日常の部分をさ、やっぱ知ってもらうのも大事だと思うの。う ん, う ん, うん、うんうん、うちらの動画を通してね。うん、やっぱそれが一番の目的だったじゃないうちら の,、うん、あの。こういう僕たちみたいなカップルもいるんですよって、うんうん、近くにいるんですよっていうのをさ、うんうん、みんなに知ってもらいたいねっていう目的がやっぱあるからね。 うん普段あんまりさ、うん、あの周りの人にやっぱ相談できない人だったりとかさ、うん、同じような悩みとか不安とか持ってる人たちのやっぱ参考になればいいよね、うん、そうだね、うんまあ、それじゃなきゃ意味ないかなと思ってるもちろん癒しっていう部分には見てもらえてる人たちにそういうものを届けられてるとは思うけど、うん、まあそれも も う, もうめちゃくちゃいいことだし大きいことだと思うけどそれだけだとやっぱり解決にはなってない問題は解決してないので、うん、だから、うん、ちゃんと導き出せる動画をやっぱ作っていきたいなと僕は思ううん、ねうん、真面目だよよややめろよ<笑>やめろけど<笑><笑>うん。 なんか日常はね難しいなと思ってて、うん、日常っていうのはある意味例えばご飯食べたりとか、うん、お風呂入ったりっていうのす全て映像にするのは日常になるんだけど、うん、でその日常っていう言葉に甘んじて。うんうんうん だらける感じにならないかなとか。そうね。そういうのを考えた時がすごくあって。うんうん。うん、日常っていうのは確かに全部日常になるんだけど。うん、うんうん。なんか。そうだよね。うん。なんか変なところを見せてないかとか。うん。不快に思いさせてないかとか。うん。そういうのを。うん。な動画にはなりたくないから。うん。うん、だから。 その日常っていう言葉に関しては結構うん難しいなぁ悩んだなぁっていうのはあったけどねそれに甘んじることなく、うん、これからもね、うん、あの自分たちが思うようなものっていうか、うんうん、ちゃんと、うん、なんか有益になるものを発信していけたばなと思ってます。うん<笑><笑>うん真面目 せいはいよし。そもそもね、上がろうか、うん。うん。はい。うん。というわけで、はいえー、上がりました。ね。<笑><笑>うん。さ、ね、っぱりした。うん、うん、うん。でまあさっきも伝えたんですけど、うん、明日は東京レインボープライド、三、うんえー、年ぶりのオフラインで。ね。 開催とということで、うん、なんかね動画とかを撮ろうか撮らないか、うん、めっちゃ迷ったの、うん、っていうのは、うん、そのパレードに来る方でも、うん、なんかオープンにされてない方とかもね、うん、中にはいるからそれが万が一なんかね顔が大きく映っちゃったりとかしないかとかそういうのいろいろ考えたんだけど、うん、ただまあやっぱり。 発信しななければやっぱり意味がないというか、うん、そういう意味では僕らはこうやって YouTube を通して発信できるものがあるので、うん、次回かな、うん、次回の動画では、うん「レインボープライド」の映像を映せればと思っております。はいはいうん、でまあ今後はこうやって Vlog とかも撮っていきたいし、うん、ショートムービーとかも最近 ね,、うん、ねあの頑張って撮ってるので、うん、そういうのも撮っていきたいなと思ったりは、うん してますね。うんうん、そうね。うん。さあ、ビールでも飲みますか？<笑>そうだね。